ええー、と、今からレンズ豆のスープ、あたしスープというのを作るんですけれどもえ、こちら、オレンジ色なんですけれども、実は完成するとですね、このオレンジ色が黄色くなります。なんと不思議な。でですね、あの、作り方は至ってシンプルで、ささっとま、目を洗ってですね、油を通して、お湯を加えてですね、塩とスパイス、今日はクミンと、 コリアンーーパウダーを使いますそこにですねとスープストックを入れてひたすら煮込みます最後に、えー、と玉ねぎをですねこう素揚げしたものを最後にじゅわっとこのスープに、えー、混ぜるという工程で非常に簡単なので<音楽> 結構最近はハラールショップなんかには1キロ2 3 0 0円で売ってますまず1個でいいかなもう結構なんか潰す感じで。 こんにちは。こんにちは。ダイアログフォープープル D4P のフォトジャーナリスト佐藤圭です。えー、今日 も, もですね、はい、前回に引き続き<笑>、えー、ジムネットの斎藤亮平さんにお越しいただいて、プロムティキンズザワールドをお送りしております。えー、第二品目はですね。はい、えー。こちら何でしょうか。こちらはですね、あのアダススープと言いましたあのレンズ豆のスープになってます。はい。はい 先ほどの映像の中にも出てきましたけど、はい。あのオレンジ色のあのちっちゃい、それが豆そのものなんです、ね。そうなんですね。ちょっと持ってくればよかったですね。はい、あのあの実はスープが今黄色いんですけれども、はい、あの煮込む前っていうのは本当、うんうん、あのオレンジ色をしておりまして。はい まさかこんな色になれるなんて想像がつかないんですけれども煮込むとあの黄色くなります、ねうん、はい、はい、でこれは僕もあの中東で取材しているとよくあの食べるんですねどこに行ってもとにかく出てくるということで、うん、もうほんと日本でいう味噌汁のような家とかレストランとかで多少味付けは違いつつも、ねうんまあ、基本はこれって感じですよね。うんうん、そうですねあのどこのレストランでもアダススープがないっていうところはおそらくないんじゃないかっていうぐらいですね、うん、あのどこの店でも作ってますね。 使ってるスパイスなんかもですね、はい、店によって違って、はい、で僕は僕で、あのー、好みのスパイスを使って作ってるんですけど、はい、ではまずはいただきますうん、うん、ではもう懐かしの中東の味そのままというか、うん、これが日本で作れるんですね、えー、そうなんでですす、ね、す意外と作りやすくてですねあのーうん シュート料理あのまあ動画でも紹介しましたけれどもあのこちらも30分以内で使えるいや1品目 の, あのババガヌージュも本当に火使うのはナス炙るとこうだけでしたし、うんまあ、これにしてもあのこう玉ねぎをこういわゆる炒めるじゃなくて素揚げするっていうところがちょっと特殊なプロセスではあったんですけどそうですねあのそれとくだけですもんね、うん、そうですねあ の, あの僕はたまたまあのあ、えー、と油で揚げ焼きした玉ねぎを最後にじゅわっとやるのが好きなんですけれども、はい、通常ですねあの最初に 油で玉ねぎをちょっと炒めてその中に豆を入れるっていう方が、うんまあ、スタンダードなのでそうすると本当に鍋1つで、はい、あのただ煮込むだけということでかなりあのお手軽な中東料理なんじゃないかなと思います。はい、でこれなんと味変が可能で、うん、このレモンですね。 これ絞り入れることでこれがまた合うんですよねす本当にあのポイントとしては、はい、ちょっと濃いめの味付けにしておいてレモンで薄めるっていうのがすごです、はい、うんもう口に入れる前からレモンの香りが立って美味しい K さんそういえばあの昨年までもよく、はい、あのあのイーラックの現場でご一緒しましたけれども、ねはい、最近このコロナ禍で まあ、あのイラクに限らず海外の取材といけないんじゃないかと思うんですけれども、はいうね、どういった活動をされてるんでしょうか、はい、もう本当にあの、良平さんが出張で行かれているイラク北部クルド自治区のアルビルという町は、うん、もう僕らも本当に2、3ヶ月に1度ぐらい行っていたような状況だったんですけれども、うん、最後に行ったのが、えー、今年の年明けですかね、ぎりぎり去年の暮れから年明けにかけてだったんですよね。 でその時はその時でこでイランとの間の緊張があったり、はいはいはい、何かこれからまたこう IS が勃興してきたりと大変なことになるなという思いがあったんですけれども、うん、やっぱりそこからこのコロナ禍となり自分自身が行けない、うん、であの向こうの現地の人々もなかなかこう自由に外が出れない、うん、特にアルビレではあのかなり強烈なこうロックダウンもあったということでそうですねあのロックダウンがあったり、はい、あの緩められたり。まあ その繰り返しが先が読めないですよね。そうですね。はい、そうした中でね、あの。 結構現場のことはあのーうん、取材されてたと思うんですけれども、あの現在はどう言って、はい、あのどういった取材をされてるんでしょうか。まやっぱり自分自身でいけないので、こう信頼できるこうパートナーと一緒にこうこういう問題があるよねってそれってあなたはどう思うとかそれに対してこう知っている人を紹介してほしいだとか、うん、こうオンラインで話を聞くというのがメインになっています。うんうん、でもそれは本当にあのジムネットさんとも一緒に活動させていただいたおかげもありまして、うん、まあ現地の人々とのちゃんとしたコミュニケーションが、うん 取れれててる状態だったのででここういういいとができていますけれども、うん、じゃあ今からその自分自身が声を上げれない人たちにどうやったら僕たちがアクセスできるのかっていうのは今後の課題になってくると思いますね。うんうんうんうん で特にあのこう世界中がですね国境を閉じてコロナ禍の感染から守ろううという形を取っっててますけれれどもそれってこうコロナウイルスの感染拡大の防止にはなるかもしれないですけれども、うん、その人たち自身がその地域や国の中でこう抑圧されて迫害されている状況だとしたら、うん、外に出ることができないという状況なんですよね。うん、でそとう い, う い, い, い, いうのはまさにこう現地の人との連携でこれからまた新たな挑戦をいろいろやっていかなきゃいけないなとは思っています。 ですねまた現地でご一緒できたらいいそうですね。ですね。幸いあの現地の空港は空いているということでしたのでまたあのこれの放送した時にも、えー、また状況は変わっているかもしれないですし僕たち自身もまたそ う,、ね、ういった現地の人の声を、えー、どんどん届けることができたらなと思っています。はい、はい、ですので皆さんもですねこのレンズ豆日本でも買えるということですの で, で特にあのちょっとこれやっぱり味を。 こう味わってほしいんですよね映像で見るだけではやっぱり言葉でも伝えることができないこのレンズ豆レンズ豆のスープ何でしたっけアダス ス, ープアダススープをぜひご家庭でもご賞味いただいて、はいまあ、中東のことにまた思いをはせていただけたらなと思っています、えー、これが2品目ということ で, 品で、はいはいえー、3品中2品目を作っていただいたんですけれども、はいえー、次回3品目はまさに斎藤亮平といえばこれという<笑>。 はい、そうです。マックルーベというですね、あの家庭料理、まあ、まあ代表的な 家, 家庭料理なんですけれどもあの、まあ、メインの料理になります、ねはい、あので大々的にひっくり返す料理ですので是非お楽しみにしていてください岩井、はい、さんは別名マックルーベ王子と呼ばれておりますので皆様是非楽しみにしていただけたらなと思いますありがとうございました